It's short i m e ジョンマーくんですはいえー、今回のね、動画なんですけど僕の愛車ザレキチくんとですねお別れすることになりまし た, ましたはい、メルカリの方にですね、ザレキチくん、えー、出品してたんですけど新しいオーナーさんが決まりましたザレキチくんを手放した、えー、理由なんですけど ちょっと長年一緒にいすぎたかなって思ってますなんか一緒にこういすぎて距離が近くなってお互いがお互いをなんかすれ違いじゃないけどそんな感じになってきちゃったんですよね長くいすぎちゃってだからもう、まあ、お互いのこれからのことを考えたらやっぱりもう離れた方がいいんじゃないかって そういうい決断を下しましまたということで僕はあのザリ吉くんを、えー、メルカリに出品しました、うん、次のオーナーさんがね大事にしてくれると思います、まあ、これがねザレ吉くんの最後の動画になると思うんですけど最後はちょっとザリ吉くんをきれいにして新しいオーナーさんのもとへ届けたいと思ってますということで今からザリ吉くんをピカピカにするぞ<笑> はいじゃあ早速ですねこちらを使って今から綺麗にしていきたいと思います、えー、と使うやつは XXMR1 こちらを使っていきまーすこれね多少の傷だったら消えるんですよ使い方はえっ、ー、とね砂や泥汚れを洗い流し水分を拭き取ってから、えー、使用するということになってるんですけどこの前洗車の方はしてるんであとはこちらで、えー、キャピカンに磨いていきまーすザ・レキシクに。 めっちゃつやつやになるでしょうこれ新しいオーナーさんのもとに綺麗な状態で届けたいと思います世話になったなダレキシ君いろんなとこも行ったし天草も行ったね二人で楽しかったなライトも綺麗に意外てシートレールも意いてテールも綺麗にフロントベンダーも チわしまで楽しくなる野郎がい俺いはお分かりはない。 旅立ちやああ二人が次に進むハイウェイやお互い離れてもまっすぐまっすぐ進んでいこうやないかいこれからもお互い自分の道を今までありがとうわけん 俺の方が感謝してる俺たち俺の方こそ今までありがとうありがとう これから僕は4ファを買います。次は2気筒じゃなくて4気筒乗ります。以上です。